平成29年10月7日、阿蘇市一宮町の宮地保育園で、新園舎の落成式が行われました。午前10時から始められた式典では、まず、宮地保育園と古城保育園の園児による祝賀アトラクションがあり、音楽来拝とお湯戯で幕を開けました。仏寺が行われた後、落成式が始まり、 土地提供者と建築関係者に感謝状が贈られました。三村英氏理事長は、阿蘇市をはじめ建築に関わられた皆様に感謝いたします。今後も地域に開かれた保育園を目指しますと挨拶。来賓の挨拶では佐藤義行阿蘇市長が、落成おめでとうございます。これまで培われてきた保育力で、 子供たちの今と未来のために頑張ってくださいと述べました。宮地保育園の新園舎は、平成28年12月から建設が始まり、およそ6200平方メートルの敷地に、木造平屋建ての園舎と屋外運動場があります。現在25名の職員が勤務しており、130名の園児が通園しています。最後に、 出席者全員で記念撮影をし、落成式を終えました。